はい、ご用意ありがとうございます。えっとこんこん一日一日お疲れ様でした。あの久々の現地の l t 大会だと思うので皆さん楽しんでいってください。で一応オンライン組の方にもこの声届いていると思うので、えっと。 感想等はディスコードのメインホールのチャンネルチャンネルお部屋でしゃべっていただきいたら私は今見ながら司会やっているので拾えるところは拾います。はいでえっと、LT ですが5分ですで5分以上喋った場合申し訳ないですが私が今声で強制的に終わりですとやりますのであのご了承ください。これオンラインの方も同様です、はい、では早速始めていきたいと思います。ささんんでで…いいのかな。 読めない、はい、よろしくお願いいたします。それでは。はい、じゃあタ、タイマースタートします。はい、スタート。はい、えっ、ー、と、皆さん、こんにちは。お久しぶりでございます。あわだぐでございます、えー。聞こえますね。はい。えー、今日はですね、イーキュアアサーションっていうのを、ちょっと作りましたんで、まあ、これアサートするためのライブラリなんですけど、これの紹介をしたいと思います。 まあ、その前にですね、えー、今日のアジェンダですけど、いろいろ困ってることあるよね、これで解決できるんだけど、いろいろ困ったので、もう自分で作っちゃいましたっていう話をします。で、まず、ちょっとお前誰よということでですね、えー、と私、えっ、ー、と、まあ、ネットの上では、アオダグという名前でやってますが、まあ、これ、何語ですかとか、何の由来ですかって言われますが、本名が淳オダゲなので、アオダグってなってるだけです。で、今、株式会社、オープンコレクターというところで働いております、えー、とケンオールというやつですね。あの 郵便番号から住所を引っ張ってくるというのは、皆さんお悩みだと思いますので、そういう時にに、ンオールを使ってくれることをお願いいたします。うん、<笑>個人的な活動としては、ピラミッドとかパッケージングとかですね、p i p i 皆さん使ってると思いますけど、あれですね、あのパッケージのサイトがピラミッドでできていると、まあ、私の大好物が今日紹介されてたんで、いろいろ絡んでもらい<笑>はいというわけで、えーと、解説していきます。 はいえー、皆さんパイあの、テストしてますよね、テストしてるときに、パイテストで最後、アサートでなんかあの比較するということをやります。ただ、ディクトとかをいきなり比較したときにですね、ID とかクリエイテッドアットとかですね、あのなんかこう。 ID とかシステム日付とか、ですねシステムが発行してくるやつ、で実行ごとにたまに異なるわけですね、本物のデータベース使ってたら、どんどんどんどん ID 上がっていくし、実行した日付によってシステム日付っていうのは変わっていくんですね、それをですねまあ頑張ってモックしたり、なんだりとかして、なんかうまくあのやりくりするわけですけど、実際その値をテストしたいわけでもないのに、なんかそこ頑張らなきゃいけないのってどうよっていうことがあるので、そういうときだけは。 例えばレザルトタイあの、ID とかは関係なく、タイトルとかコンテンツとか、ですねそことは関係ない部分を比較するっていうアサート文を分解して書いたりとかするんですけど、まあ、これがですねアサートがどんどんどんどん増えていくわけです、そのうち必要なアサートを書き忘れたりもしますし、まあ、なんか見にくい、あの見づらいわけですね、アサートたくさんあると。なので、1回の比較で必要な要素だけの比較をしてほしいと思うわけです。でその場合、まあ、とりあえずですねあの 標準ライブラルの中には Mock というものがありまして、この MockAny というのを使うと、もう何でも、えーとえー、比較しても大丈夫になります。で、えー、とどうでもいいところは MockAny というのを入れてアサートしてあげることによって、穴、えー、埋めしてあげると、まあ、こんな ID が何だろうが、クリエイティブアットがどうなっていようが、えー、このアサートは成功するわけです。で、この MockAny、一体どうやって作られているのか、えーとですね、EQ スペシャルメソッドはいつも True。 えー、とノットイコールがいつもフォルスということになっているので、まあ、これは何が来たってトゥルーなんです。何と比較してもトゥルーなんです。なので、これを使うことによって、まあ、簡単にテストを書くことができます。ただし、ちょっと気になるところがあるんですが、本当に何と比較してもトゥルーです。ノンが来てもトゥルーです。<笑>えあとですね、パイテストの比較、あの表示、あの比較、結果表示のところがですね、字符を出してくれるんですそれが気になります。なぜなら、このリ プ, ラリプレゼンセーションが、えにをいつも返してくれるので、えー、 まあ、ちょっと結果表示でいろいろと問題が出てきます。えー、細かいところを言うと、えっ、ー、と、まず。 まあ、いつもトゥルー返すんで、せめて飲んじゃないぐらいはチェックしてもいいんじゃないとか、あと型のチェックぐらいはしてほしいなとか、絶対イントだよとか、そういうチェックはしたいわけです。あとですね、結果表示のところ、これで一箇所間違えただけなのに、ID とかですねタイトルのところ、ID とかクリエイテッドアットって、別にどうでもよかったはずなのに、A にっていう文字列が出るがために、ここで DIF が汚くなるという、気にしたくないのに使ってるのに、A にっていうものが使われることにいつも間違えるという、ですねそういうことが起きているわけです。 えー、なので、えー、EQ メソッドの中でトゥールーを返してましたがこれをいろいろ発行することによって何でもできるんじゃないか例えばイズ a っていうのを作りましたんでそれでっ、えー、とインスタンスをして結果を返してあげることによっていろんなことができます、えー、例えば e q イズ a i n t とかイズ a d a t タ t i m e とかっていうふうに書くことができるのならば型、まあ、チェックだけはしてくれるとであと PyTest で工夫することによって、えー、ここで えー、ちゃんと間違えてるここのタイトルのところだけ差分が出るこういうライブラリをえ作りましたであと間違ってる時にはこう差分のところがですねちゃんとエラーの内容が出るように作ったんでこれを使うことによってえと簡単にテストを書きつつえちゃんと型チェックとかノンチェックとかもできるようになりますでなんかもうとりあえずちょっとえっと嬉しくなっていろんなものを揃えてましたね「<笑>イズア」とか「イズトルー」とか「イン」とか「マッチ」とかなんか。 で、えっ、ー、と、自分で使ってますかっていうと、えっ、ー、と、実は使ってません。二三、二三 年, 年ほったらかしたんですけど、社内でちょっと必要そうだったので、紹介したら結構絶賛されたんで。あ、これ結構有用だったんだって思って、えー、さらにバージョンアップをして、今 0.4 四っていうしました。はい、五分経ちました。はい、お疲れ様でした。なん、なでもかんでもえにいっていいなと思いました。ただの感想です。はい、えっ、ー、と、高典さん、次ご準備お願いします。 私じゃないですよね。私なんですか。あ、そうです、そうです。あ,、はい、あの、現、地の方から行きます。現地の方二人連続で、はい、その後、はいはい。青田さん。にネタを捕まされました。はいはい、<笑>オンラインの方になります。オッケーです。ええー、ちょっと待ってください。あれ、本当。はい。オッケーです。あれ、喋っていいですか。まだですか。はい、ーえっ、ー、と、はい、ご準備できましたね。はい、じゃあ。 はいスタートでお願いしますはいフォアツニュインパイソン 3.10 っていうので発表します鈴木貴則ですよろしくお願いします、えー、まず最初に、ね、発表の前に、えー、この大変な中オンサイトとオンラインのハイブリッドであのイベントを立ててくれたスタッフの皆さんありがとうございます<笑>はい、今日言いたいことはこれはい、終わりはい次いきます、えー、鈴木貴則ですよろしくお願いします初めての人は初めましてこんななんかいろいろやってますビールが好きです えー、今日久しぶりのリアル登壇、ひしお目の前にして、こうテンションがちょっとどうしたらいいのか、自分の中でもよく分かりません。大丈夫かな、みんなついてきてる大丈夫ついてきて。<笑>はい、はいあ、ありがとうございます。えー、で、Python3.10.0、リモートもよろしくお願いします、ついてきてね、えー、Python3.10.0 が、えー、2021年の10月4日に、えー、リリースされました。えー、3.10 がリリースされたっていうこと知ってる人、一応今、ここで俺、ディスコードも見てます。 でもねあそうか Zoom だからちょっと遅れんだよねはいあ、結構してるねはい次、えー、3.10 インストールした人半分ぐらいかな現地でいうと、えー、これディスコで見るとどっからどの質問か分かんなくなるっていうねはい、じゃあ 3.10 の新機能6つ言える人6つ <笑>数えてる数えてるみんな数えてるみんな数えてるねまあまあなかなか出ないですよね 3.10 結構新機能あるんでファーツニューインパイソン 3.10 っていうのでちょっと紹介していこうと思います2分経過ファ、えーツニューパイソン 3.10 はこういうページがあるんでここ見てくださいいろいろ書いてますあとはこのリリースのページですねここにもいろいろ書いてますえー、っとここを見に行くとこんな感じで下の方にどのペップがーみたいなの書いてますとでねこのページ見て思いませんお前誰だみたいな この謎の謎エビただ周りにあるのをよく見ると、ここにその新機能っていうのがいろいろ書いてありますということでいつか紹介します。えー、発音がよくわからない、バレンタサイズドコンテクストマネージャーズ、えー、オープンとか開くときに丸カッコで囲んでこう書けるようになりました。一応、3.9 から実は使えるらしい。以前はこういう下の書き方でした。ダサいよね、バックスラッシュみたいな感じです。はい終わり次 えー、ベタエラメッセージズメッセージがエラメッセージ優しくなったよってことでこんな感じの角カッコ閉じてないみたいなあ初心者やるなこれやる と,、えー、と 3.10 では「ブラケットはずネバークローズド」って言ってくれます優しい今まではインバリットシンタックスしかも次の行みたいな<笑>これ初心者すごい困るやつ、えー、これ、えー、とイコールでイ f 分なのにイコールで書いてるとき、えー、インバリットシンタックスその後<笑> maybe you ユ e ミンとイコールイコールはコロンイコールインスイートオブイーコール」 つまり、えーと、お間違いじゃないですかっていうことを言ってくれる、優しい。今までだったらインバリットシンタックス。<笑>はい、次いきます。あもっと他にもいろいろあるんで、初心者の人、ぜひ 3.10 使ってください。えー、ベタータイピングシンタックスは、えーと、こういうふうに縦棒で書けるようになりましたということで、タイプヒントですね、えーと。ユニオンとかオプショナルがこんな感じで書けるようになったんで、あのシュッとしてて好きです。はい。えー、っと、やばい、巻きすぎた。まあいいや。えー、それから<笑> 他にもあって、まあ、タイプエイリアスっていうのが書けるようになってこれ上はタイプエイリアスだよと型のエイリアス作りましたよっていうふうにちゃんと分かれるよっていうことになっております他にもいくつかありますが割愛しますがでこの、えー、とベタタイピングシンタックスは 3.7 から 3.9 でもこんな感じでフューチャーインポートアノテーション s って書いたら使えるんでぜひご活用 ぜ, ぜ, ぜひ使ってくださいおすすめですはい、えー、ここで宣伝、えー、Python 実践レシピっていう本を 私たち書いてますということで2022年1月発売予定技術評論者から執筆者はこんなメンバーで今日あのスピーカーのある筒井さんとか福田さんとかもいますえページ金額はえ絶賛調整中そして、えー、と Python ライブラリー厳選レシピってやつを大加筆大改定しておりますめっちゃページ数増えすぎてやばいやつですで 大, 大絶賛レビュー中ですえっ、ー、とただ 3.10 には対応しておりませんえっ、ー、とちょっとタイプヒントの話出てきますただにには完全に対応してるんであのぜひ ご購入いいたただけるとありがたいですオンラインの皆さんもはい宣伝終わりあと1分切ったストラクチャルパターンマッチングあと1分で絶対しゃべれねえじゃんってやつねえっ、ー、とこうペップ3つあります長編えっ、ー、とこんな感じマッチとケースが使えるようになったよって言ってまあ普通の分 何リテラルのシンプルパターンだとこれで A V L F e でええやんとか思うと思うんですが実際はめっちゃ便利なので、えー、と詳しくは明日の金ートーできっと聞けると思いますと思ってるんであのこの人がこの Pip 作った人ですはいということで参考資料はこのあたりでしたはいありがとうございますスライドはここから見れますはいありがはいありがとうございましたちょうど20秒残しぐらいでしたねちょっとったはい ということでちょっとオンラインのか こ, んこっちここからはオンラインの方の LT になるのでちょっと画面切り替えさせていただきます。 今ちょっと今思ったんですけど、オンラインの方に1分前のこの、今、実は現地会場だとこの1分前の表示をこう出すように実はしてたんですけど、オンラインの方に1分前の表示出すの難しいよねと思った結果、私が1分前になったら、その登壇席にこのこの1分前のボードを持って走ればいいんだなってことに気がついたので、その方法でいきたいと思います。多分今、私が喋ってるこの声って、オンラインの人にも多分今、聞こえていると思うので、もしあの自分の時間1分前気になる場合は、カメラオンにしていただくと、私がこの1分前の札持ってるのを見れると思うので、それで、 判断してください。はい、まずえっ、ー、と、くさんでいいのかな、熊さんからお願いします。はい、はいはい、ええー、ちょっとお待ちください。はーいええー、ちょっと待ってね。上、はい、で。 そうか今この状態ではトラック1が誰もいないことになってるんですね。なるほど。こっちじゃないんですよね。こっちじゃなくて。一応準備中にこんなことするって言ってお画面共有が難しそうな感じになっちゃいました。えー、っとね、すみませんでき。できるんですけど、ちょっとっえー、っと。 先にこれやっちゃうと、はい、ちょっと今画面距離、画面共有に補助すですけど、これ、これって今、パワーポイントですよね。で、スライスあ今入ってるかな。はい、じゃあ、いけそう、ああちょうどあれですねあの、登壇所側の画面がこっちに来ちゃってますですよ、ね。ですよね えー、あ、あ、分かった。できます。三秒後ぐらいにふと思います。はい。いけそうかな。準備 OK ですか。はい。じゃあはい、五分カウントスタートします。スタート。 Hi, guys.、Uh, my name is Tomas o Saktomaga. I'm new face as a presenter of PyCon JP. Thank you for attending.、Um, I have worked for a field of CAE for almost 20 years and see、uh, the computer aided engineering for automotive power trains, such as internal combustion engine or hybrid system using e motor and combustion engines together. So let's watch、uh, the world of CAE a little bit.、Um, when crankshaft rotates, the piston moves up and down. And、uh, the volume of the chamber above the piston is increased or decreased. And when piston is at the top, it is fired, then the fuel r e l e a s e the heat and、uh, the pressure is rise. Then the pressure pushes the piston to the downside, then the crankshaft makes the torque. At the end, the torque drives the vehicle through the tire. So I hope you understand that CAE is a world of Newton's physics with、uh, um, some differential equations. Recently, I changed my field more for data science. Principally, the task of the CAE is、uh, finding optimal design values. For this purpose, engineers sweep the design parameters a lot and get a large number of results. So, this comes to be the data set. Still, many CA guys in the automobile company use s Excel to visualize the result. However, it is obvious that data science techniques are much more powerful. Here I see a stage of the language. The, I spin out the previous company two years before and、uh, start new business to support automobile s development. What is important here is、uh, profitable enough to survive with my family, and furthermore, solving the practical problems of、uh, my customers and interest for、uh, for myself <coughs> as a new t e c h n o l o g i e s CA guys call s this as、uh, post processing, however, more data science.、Uh, so, sorry, the most data scientists. Says、uh, this is a、uh, main processing, and、uh, from my point of view, the CA is a pre processing of the data science itself. <clears throat> Another process lies before CA process, it is so called a、uh, planning phase.、Um, it is、um, think about、uh, how about a major concept of the such as a、uh, Pure electric vehicle or hybrid vehicle, or how much capacity of the battery should be applied for the given vehicle size. In this phase, it is difficult to say the numbers precisely. Even the target of the vehicle was clearly defined. The global economy in the future might take the material price very expensive and the cost might be unacceptable. So, this is something uncontrollable, issue, and、uh, in nature, we can't say the prediction very precise. Here, in my opinion,、um, Bayesian technique is of i m p o r t a n t to be applied here. It deals with、uh, confidence interval as、uh, as well as to the mean value. The language also has v、uh, powerful libraries.、Uh, PyMC is one of t h a t it enables us a probabilistic modeling easier. By the way,、uh, CAE slot is still open. Is my past colleagues left here? or No, <laughs> it might be replaced with deep learning. Some researchers. Uh, published that、uh, learning physical behavior without using physical equations. I think it works. So now I hope we understand that、uh, we can propose a variety of applications for automobile development. For me, it is like a treasure box. Treasure box with Python. Thank you. 終わりですあ。あ、今こちらの時計だとだいたい30秒残しでしたね。あ、はい、わかりました。あ、はい、ありがとうございました。はい、最後の方になりますね。幸喜さん、はい、画面共有とお願いします。はい、じゃあ画面共有します。はい。ちなみにこの1分前ってこれ見えっと、見えてました？見えてますよ。見えてます。じゃあまたしますね。大丈夫ですね。このまんまこのサイトだと OK ですね。えっとじゃあ。 えー、っと。プレゼンテーションモードで、はい。あれ、反応しない。今ですね、あの現地会場の方は、あ、あ、聞き来ました、聞きました。はい、ちょうど見えてます、これで大丈夫そうですね。はい、えっと、じゃあ、えっと。はい、じゃあ、始めさっちゃて大丈夫です か, か。オッケーです。はい、じゃあ、スタートー。はい。 えー、皆さん、こんにちは。えー、最後の LT なので眠くならないようにお願いします、えっと。今回はですね、初学者向けジャンゴ教材を作ってみたので、せっかくなのでお話ししたいと思います。えー、お前誰よということで、えー、三浦と申します。普段は名古屋のゲーム会社でサーバーサイドのエンジニアやってて、実は PHP を使ってます。Python は、えー、ちょっと仕事で、ちょっとしたスクリプト作ったりとかで活躍しています。 さて、えー、このお話のそもそものきっかけなんですけど、実は今年の2月のパイソーチャリティートークスで、ディープラーニングでマスクをつけている人を識別するっていう話を、まあ、ブログにした、まあ、正確にはそのブログはもともとあって、あとから LT 作ったんですけど、その時にあによかったらあの教材、うちで執筆してみませんかと、とある編集担当者から声をかけてもらい、じゃあ、 まあウェブアプリメインで扱ってるんだったら、じゃあ Python といえば Jango ということで、じゃあやろうかなということなんですが、実は僕、Jango をもともと挫折したんですよ。なんかこう、ファイル多すぎてようわからんし、モジュールの呼び出しようわからんし、それだったらフラスクの方が気が楽だわ、みたいな感じでやってたんですが、これはあくまで学生時代の話です。で、社会人になってからのお話なんですが、PHP、あのー、の MVC フレームワーク、あのー ララベルではないんですが、そので、えっとジャンゴの MTB も流れで完全理解したということであの、モジュールがどのように呼び出されるかも理解して、で、なおかつですね、学生時代に書いたフラスクのアプリがそうなってくるとね、すごい気持ち悪く見えてきたんですよ。なんか1つのファイルで全部データベースの設定からこうビューまで全部やってるから、なんかすげえ気持ち悪い。 コードだなと思っっちゃたたりしたんですが、まあ、肝心のネタをまあ考えたんですがとりあえずなんかこうちょっと役に立つようななんかジャンゴのチュートリアルってなんかこう言っちゃう悪いですけど、まあ、結構あまあさ味のあるというかすごいシンプルすぎてこうようわからんみたいな感じで終わっちゃったところがあったのでそうじゃなくてもうちょい役に立つよう な, なんか仕組みがこうちゃんと分かるような面白いものを作りたいなと思ったんでそこで出てきたのがこのようなジョブ感という。 アプリになりますなんでジョブ管選んだかっていうと意外と業務用アプリって割と身近な存在だからなんかこう気になったら作ってみようを書き立てれるんじゃないかなっていうのを思ったんです。あのこれ今日のキーノートの谷合さんの言葉パクりました。でえっとボタン入力とかフォーム入力といった Web アプリケーションの基本機能を実装できてあのなんかこう 題材ととししててちちょょうどいいなって思っっ思たたのでで選んでみましたあと大事なのが管理者権限がアクセスできるっていうところがかなりあのこだわっててジャンゴアドミンを使わずに自分で実装できるっていうところをちょっと入れ て, ってみましたその上で作ったアプリがこんな感じでまあジョブ管理の勤怠管理の中でも打刻の機能とそれから、えー、修正機能それから修正の承認機能これはスタッフユーザーだけがこうできるようにちょっと作ってみました ちなみに自、えー、f 画像の下にある URL がそのアプリになるので、よかったらあの遊んで、まあ、試してもらえればと思いますで。教材の中身なんですけども、ただ実装して終わるんじゃなくって、設計とかテストも入れて、ちゃんと初学者でも現場でどんな知識が必要なのかっていうのが分かるような設計っていうのをこだわって作ってみました。であえてこうテスト あの実装の中に最初にこうバグを入れることでこうテストでちゃんと引っかかってくれるっていうところをこう体験してもらうっていうところもこだわりとしては入れています。で残り1分なのでちょっとしっかり宣伝ということで詳しくはですね今回テックピットというところでこのジャンゴで勤怠管理アプリを作ろうというネタをあの投稿しているのでこれ9月に投稿しているのでおそらく今テックピットのサイトで調べてもらうと おそらくトップであ新着のトップの方に出てくると思うのでよかったら、あのー、お試しいただきたいと思ってお り, おります、えー。ということで、まあ、作ってみてのまあ書感というところで結構まあ僕今回の教材ってかなり僕がこう新人時代にやらかしてたことを結構教材という形で落とし込んでこう供養したっていうところがあってそれが結構一番大きいなって思ったのでかなり僕はすごい。 自信作だと思ってますなので是非もう LT であのいろいろ話すよりも実際に皆初学者の皆さんに試してもらいたいなと思って今回はちょっとその宣伝ということでちょっと申し訳ないんですけれども、えー、お話しさせてもらいました、えー、来年は是非オンサイトで皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますどうもありがとうございました はい、ありがとうございました。ちょうど10秒残しぐらいでしたね。はい、はい、こちらで lt 大会は終了になります。この後、あの本日のクロージングになりますので、少々あの画面切り替えとの時間お待ちください。